西田市世田谷区の和光学園の卒業生で構成され世田谷区共同を中心に活動している団体です沖縄市そ田青年会から伝統エーサーを学び2002年に発足し今年で20周年を迎えます2011年からは地元で共同エイサー祭りを立ち上げ多くの方々に支えられながらも活動しています 皆様温かいご声援よろしくお願いいたしますそれでは和光青年会の皆様ですよろしくお願いいたします 尤其是你的爱情 o h I'm、uh、a -huh. Y'all、mm -hmm. ありがとうございました。学校青年会の皆様でした。